ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は、都営丸ごと切符を使います。用事は無料です。早速、都営新宿線に乗ります。慶応の車両が来ました。 ここは、福都新線と東急東横線の渋谷駅です。昔は、ヨーロッパ風な地上駅だったのに、福都新線と直通するために、今は、地下駅になりました。都営丸ごと切符買ったのに、ちょっと、ポケモンセンターへ行きたいので、寄り道します。東京メトロは、お金払わないといけないなぁ。 福都新線の車両が来ました。メトロ7000系頑張るなー。一廃車になるんだろうホームから渋谷駅の外に出るまで、迷路でした。これが109か ここが道玄坂です渋谷って感じがするスターウォーズ渋谷のスペイン坂です六本木通りと駐日スペイン大使館をつなぐ坂です喫茶店アラビカの店主が スペイン坂って名前を付けたそうです。スペイン坂という愛称に合わせた南欧風の街づくりがなされていますね。ここが階段部分です。段数は23段です。ポケモンセンター渋谷に到着。ピカチュウがエる ポケモンソードシールドのネクソンですねヒバニーモルペコ、モルペコ、ペコペコモルペコ草タイプのサルノリポケモンセンター渋谷は黒い さて、都営丸ごと切符を使いに行きましょう東急の青ガエル、デハ5 0 0一です中堅八甲です続きます